今回は食パン一枚用ホットサンドメーカーで簡単にできるハンバーガーをご紹介します刻んだ玉ねぎとひき肉を混ぜて胡椒と淡路島オニオンスパイスをたっぷり混ぜて味付けします肉は膨らむので少なめにプレートに敷きますが残った肉はプレートで形を整えラックすれば冷凍保存して次に使えます蓋をして蒸し焼きにするので肉の内部まで完全に火を通すことができて失敗がありません肉の片面が焼けたら ひっくり返して上から好きなソースや具材猿 の, の場合今回は焼けた肉に照り焼きソースとマヨネーズをたっぷりかけてその上からスライストマトとチーズをのせました玉ねぎのみじん切りを混ぜてない時は代わりに玉ねぎのスライスをここで入れておくと美味しく焼けます具材をのせ終わったら半分に切った食パンを上からのせますがこの時パンは必ず半分に切っておきましょうここが大切です つまり普通のホットサンドのように食パンを折り曲げて挟まないので注意してください肉のもう一方の面が焼けたらひっくり返して同じように具材と半分に切ったパンをのせます焼けたハンバーグが結構膨らんでますので蓋を閉じる時に少し肉汁がこぼれますたき火の場合はいいですがコンロやバーナーを汚したくない場合は上にのせるパンを気持ち小さめにすると 上のプレートが閉じやすくなりますパンが膨らんでいる場合もしっかりと押さえてクリップで固定して焼けばひっくり返す時も安心ですあとは様子を見ながら何度かひっくり返して好きな焼き加減になるまで焼いていきますいかがだったでしょうか ホットサンドメーカーを使うことで、ひき肉から作るハンバーガーが比較的簡単にできるので、よかったら挑戦してみてください。この動画が参考になった方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。猿が使っている淡路島のオニオンスパイスは、堀西とも似た味ですが、玉ねぎの旨味が少し強い印象なので気になる方は概要欄をご覧ください。今回もご視聴いただき、 ありがとうございました。